東京都 渋, 渋谷区よりお越しの天空しなとや新の皆さんですどうぞ拍手でお迎えください2年ぶりの特別な秋この気持ちの高ぶりは一緒に歩み続けた仲間と諦めず応援してくださった方々への感謝から生まれています天空しなとや新一途に踊ります あありがとうございますご紹介いただきありがとうございます東京の原宿表参道より参りました天空品とや新でございますお祭りで踊らせていただくのは2年ぶりになります2年前の今日この創価の祭りで踊らせていただいてそこから なかなか皆様とお会いする機会がないまま2年が過ぎましたがまたこうしてお祭りに帰ってくることができました大変な時期が続きましたけれどもそれでも自分を信じて仲間を信じて歩みを止めなかったこの踊り子たちに私は心から感謝とエールを送りたいと思いますしその踊り子たちを さまざまな形でこれまで支えてくださったえ彼らの家族や友達やそして今こうやって応援に来てくださる方々に心からの感謝を込めて踊らせていただきたいと思いまますすご声援よろししくお願 い, いたします<笑>では参、ま、ります。 研究調べ休みでした。ありがとうございました。